はい、おはようございますラスカルでございます本日はですね久しぶりの武蔵屋さんシリーズ撮っていこうと思います本日はですね秋津駅にございます武蔵屋さんに訪れておりますこちらの武蔵屋さんのスープなんですけれども若干ですね他のお店と違うような材料なんかも入ってるみたいでしてかなり独特ということで楽しみなんですがそんなお話をしながら早速お店に着きました 早速ではございますが約束の時間となっておりますので店内に入って美味しいラーメン食べていこうと思いますということでただいまですねこちら武蔵屋さんに到着しましてもうすでにですね注文は完了しておりますもちろん今回もですねまず1杯目に通常のラーメンを頂 い, いた後に、まあ、特製のねラーメンを頂 い, いていこうと思いますが えー、今日はですねちょっと我慢できなかったので1杯目のラーメンにもですねほうれん草と海苔を追加させていただきましたでご飯物に関しましてもこちらの武蔵屋さんライスは無料なんですけれどもオリジナルの丼があるということでまずね1杯目は通常のライスではなくてそちらのオリジナルの、えー、ご飯物をですね注文させていただきました、えー、もうすでにですね1杯目作っていただいておりますので、えー、完成するまでねもう少々待ちたいと思います とということで、ただいまですね一杯目いただきますラーメンが到着いたしましたこちらでございますめちゃくちゃうまそう早速ですねこちらの出来たてのラーメンいただきたいと思いますああうん、まっあもううん、まっ豚もガツンとくるけど油の鳥り感もガツンとくるね スープ飲んじゃうこれ<笑>今回もね1杯目は味の濃さだったりとか脂の多さこれ全部ね普通で頼んでるんですけれどもパンチ力があるわ、はい、あーうんまだ一口も具材食べてないのにスープ飲みすぎだね、うん、そしたらさすがにねもうちょっとこの麺混ぜませんのでいただいちゃいましょう でね、こちら先ほどお説明させていただきましたオリジナル丼ということでネギ茶マヨ丼注文させていただきましたこれとさ一緒にいこうよう追加したほうれん草と海苔をこれスープに浸して はい、はい、ごいめんなさ、はい。<タッ><タッ><タッ> これはね、動画ってことを忘れて食べちゃう多分ね一回食べてもらったらわかるわ止まんないだよ<笑>ということで1杯目ごちそうさまでした2杯目はですねもうすでに注文しておりますもう僕の好きなわがままのねトッピングしておりますのでそちらもね到着するまでもう少々お待ちたいと思います で、ちょっとですね、もちろんこちらの武蔵屋さんも卓上のアイテムが結構あるんですよ卓上に関してはこんな感じでこちらがですね、まずニンニク続いてコチュジャン刻み生姜と定番のですね、えー、お酢やごまで、胡椒なんかもあるんですけれどもやっぱり今日もですねちょっとベースがうますぎる甘いですね多分味変しませんそのまんま最後まで食べちゃうと思うな ありますいただきますはいうま、はい、そうということで本日でね2杯目にいただきますのがこちら特製ラーメンの中にのりダブルほうれん草ダブルチャーシュートッピングでございますスープも麺も見えないぐらいの具材もりもりの状態でございますがこちらもねいただきたいと思いますでさっきのね並盛りと違って特製ラーメンになりますと こちらの九条ネギと卵がトッピングでつく形になりますねちょっとこの具材はライスがいくらあっても足んない ね, ね今回はねこちらの白いライスでうん ね、この2杯目の特製ラーメンは味濃いめで注文しておりますなので余計にねこのトッピング達がおかずになりますわこれどうよ海苔チャーシューにいやー世界一うまいご飯 ちなみに4月、えー、の現在、券売機を見ると通常のラーメンにプラス現金制で100円足すと粗いラーメンだったりとか豚骨魚介のラーメンに変更できるみたいでしてベースのスープがうまいからちょっとそっちも気になっちゃうね。 すいません台、はい、を変えるお願いしますか<笑>すいません、うん、まあ案の定ですねご飯一杯じゃ足らなかったわ、うん、もう何度も有料だけどやっぱ動画の撮影以外ではさ家系もう完全に禁止してるんですよ ダイエット中なのでだからねこの撮影という、まあ、名目でね食べるこの家系ラーメン罪悪さんとともに最高にうまいわ<笑>うーんん なのでこれライスの方には武蔵屋さんで無料で提供されているカッパ使っていきましょうかまたねこのカッパをあえたライスがめちゃくちゃうまいんですわんなんだかんださこんなうまいラーメンが残りわずかっていう現実これがちょっと 辛すぎるわ。もっっと食ってね。<笑>そしたらただいまですね、えー、麺具材と、まあ、卵用はな、ね、くなりました最後ですねちょっと締めにご飯取っておきましたので。 これを入れて最後はねこの美味しいスープで雑炊で締めていきましょうかうわこの半熟の黄身を、うん、たまらんねこれ、うん とというこで先ほどですね武蔵屋秋津店さんで美味しいラーメン食べてまいりました早速ではございますが本日の総評に参りたいと思いますまずは油ですが多めに2返しに関してはど真ん中で最後スープに関しましては濃いめに2とさせていただきたいと思います 通常のね家系のお店さんではなかなか使わないような部位の、えー、材料を使っておりましてそちらから出る風味プラス背脂だったりとか血の脂のこのまろやかさっていうのかなそういったものがふんだんに出ておりましてしっかりとしたこの醤油のうまみっていうものもあるんだけれどもそれ以上にやっぱりこの脂の全体的なまろやかさっていうのは際立ったようなうまい家系ラーメンでございました 油が多い分ですね、しっかりと動物系の香りが強いので、そういった風味が好きな方には、ビシッとハマる家系じゃないでしょうか。ただですね、油由来のこのまろやかさっていうのは、スープの濃度によっても若干味の違いが出てくると思います。まろみが強かったり、弱かったりする時間帯もあると思うので、ぜひですね、え皆様も自分の好きな時間帯を見つけて、え武蔵屋さん楽しんでみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価。またですね、 最近ではサブチャンネルも活動を行っておりますのでそちらは概要欄から合わせてチェックしてくださいそれではまた次の動画でお会いしましょうじゃあねはいということで本日もご視聴ありがとうございました久しぶりの武蔵屋さんシリーズいかがでしたかいやーあのね秋津店さん美味しかったよその豚の感じパンチがある一杯なんだけれどもその風味動物系の強さっていうところを油のねまろやかさで しっかりとコーティングしていいバランスになっておりましたライスも合う一杯ですのでお近くでね気になったような方はぜひですねこの秋津店さんで美味しい AK ラーメン食べてみてくださいで本日の最後は雑談コーナーということでまあ雑談というかね本日は前回挙げさせていただきましたあのトーク動画変えますみたいなね動画についてなんですけれどもコメント欄でねあのー、ごめんなさい いっぱいなんか心配をいただいております。あのー、なんていうのかな。そんなその心配をいただくようなことではなくてですね。まあ僕の中で基本的にはもともとね、あのみんなと楽しめる動画でないと嫌なんですよね。まあもちろんしたいことをさせてもらってるんですけれども、そのしたいことの一つの中に、 お互いがね、作ってる方も見てる方ももちろん楽しめるっていう部分に関して、それもね、えー、本当に僕のしたいことではあるので、したいことをしますよと、まあ、ご報告っていう感じなんですよ。なんかさ、こう、見てもらってるのにさ、変えた段階で、えー、何にも言わずに、じゅんじゅんじゅん、どんどんどんどん変えていくようなね、 そんなスタイルの方ももちろんいらっしゃいますけれども、なんかこう勝手にね変えて、もう俺のについてこいよ、みたいな感じのスタンスは、僕個人的には失礼というか嫌なんでね。えー、まあちょっと変えますねーっていうことを報告しただけなので、なんかこう、すごい悩んでるとか、えー、そのコメントとか指摘のせいでしたいことができてないんじゃないかみたいな、そんなね、心配いただくコメントをいっぱいいただいたら、 はいでも全然大丈夫です。<笑>あのね本当に日々楽しくですね動画撮影編集させていただいておりますので引き続きですね変わらず一緒に動画の方を楽しんでいただければいいなと思います。はいそんな感じで今日の雑談コーナーは手短にまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね